宇宙愛を、銀河列車 SF 映画の世界にでも召喚されたのかあんたにはもう一つ選択肢があるもしあんたが望むなら私たちと一緒に行くこともできるわ私たちはこれまで数多くの世界に停車してきたこれからもそれは変わらない 今の俺たちの視点で遠く離れたあの星を見ると全知全能になったかのような錯覚に陥るだが実際にあの星の土地に立った時に自分がいかに小さくて無力な存在であるかに気が付くだろう列車は世界から世界を渡る俺たちはただの火客であり物語の一節を見届けるものにすぎない私たちの祖先はこの街を自らの手で築き上げ 吹雪の中で文明を守るために戦ってきたたのですたとえ世界が崩壊する定めにあったとしてもその道は人間の手で切り開かれるべきものです錦織のように君と私は一度に一本の金子しか折れないけどそれはやがて美しい模様になるわ次の場所へ用意された未来のために道を切り開くわ。 お久しぶりね請求列車の皆さん目的地を変更してちょうだい<笑><笑>やっと来たのね<笑>取るに足らないお前の一挙一動は すでに砲丸の中諦めなさいこの身は大牧師不ゲ